平成30年3年月4日阿蘇市乙姫に養護老人ホームがが完成成しし竣工式がありました平成24年7月の九州北部豪雨で被災後、休園していた阿蘇市養護老人ホーム成就園の後継施設として阿蘇郡西原村の社会福祉法人が旧乙姫小学校のグランド跡地に建設したものです。 当初、平成29年4月の完成を予定していましたが、熊本地震の影響により、1年遅れで完成しました。式では、阿蘇神社の宮司による神事の後、佐藤義之阿蘇市長から、被災後、仕方なく他の施設に移動されたお年寄りが帰ってくることができます。さらに社会福祉の充実に努めてまいりますと、祝辞を述べました。 新施設は1900坪余りの敷地に鉄骨平屋建て、定員は50人。3月12日から入所が始まり、被災後、阿蘇市外に入所していた十数人が戻る予定となっています。